HG シリーズゴジラ10をレビューしてみたいと思います。こちらはゴジラ、モスラ、メカゴジラ、東京 SOS が公開された年に発売されたので、この表紙がメカゴジラ、ゴジラ、モスラとなっております。で、ラインナップがそこの映画に出てくるゴジラ2004、モスラ2004、メカゴジラ、気流メカゴジラですね。あの、重武装型となってます。あとは、 デストロイヤー完全体スペースゴジラエビラとなっております、えー、このエビラから見ていきたいと思います、えー、とまずこのエビエビラがまずそもそもガチャガチャ化されたのはすごかったなと思ってますしあとこのジオラマが、えー、この海のジオラマなんですけれどもちょっとここあのエビラの赤い部分ボディも塗装されております なのでこうつけるとこんな感じで一体化する感じに見えますね、うん、ジオラマから外すと外してこう足と尻尾をつけるとこんな感じになりますかなりあのー、再現されてますねこのハサミ確か左がこんなちっちゃくて右がちょっと大きいやつですねあのプラモデルも ありましたがそんな同じような作りでしたね確かよく見ると汚しとかも入ってるのでかなりあのいい味が出ております<笑>、はい、次がスペースゴジラですねすごいですねこのクオリティがだいぶグレードアップしておりますでこの背びれといいこのクリスタルといいこのすごいこのクリアな感じにすごいですね この形がもうすごいかっこいいっすね。形もすごい、うん。ちゃんと尻尾の先もこのクリスタルがありますね。クリスタルって同じ、うん、彩色になってて。ただちょっとね、顔が、あのー、こっちはちゃんとあの白目と黒目があるんですけれどもなんかこっちもうあでもちゃんとあるのか。なんかちょっと黒目が大きすぎてなんか。 もううん、目全体が黒目に見えたりする個体もあります。これは、うん、自分のはちゃんと、まあ、まだ顔はちゃんとしてる方目はちゃんとしてる方なんですけれどもものによってはちょっと微妙なのもあったりしますね。ジラワンと並べてもてゴジランちょっとでかかったですけれどもあのー、こ の, の下半身がずっしりしてる具合とか。 えーまあ、塗装はもう言うまでもなく、顔の作りも言うまでもなく、まあ、細かいところまでかなりこの何10シリーズの中で進化を遂げてきたっていうのが分かりますね。ゴジラ1からゴジラ10の間に こ, のこんなにクオリティ品質改善をしてきたってことですね。素晴らしいですね。次がデストロイヤー完全体ですね。これも、えー、改めてゴジラ10になって。 発売されたものなんですが、これもやばいですね、クオリティが。頭がすごいいつも取れやすくて、ディスプレイしてても、いつもなんか気がついたら顔だけ落ちてるっていうことが発生してます。皆さんのデストロイヤーはいかがでしょうか僕いつも頭が落ちてます。この形がすごいもう最強ですね。もう何もこの火の打ちどころはない。 ここですね、ガチャガチャですよ、これ。200円で買える。これはもう大満足ですよね。うん、塗装も、もう、すごい、この、炭っぽい、この黒いところと、グラデーション、すごいっすね、これは。うーん。顔もちゃんと、その、デストロイヤー完全体の、すごい、あの、恐怖さを出してますね。後ろ姿も。 後姿もすごいでかぶとガニっぽいところにこの塗装尻尾まですごい細かく作られてますねこれは後ろ姿もすごいなかっこいいこ の, この首の付け根のこのシュキンっていう2つに分かれてるところもちゃんと再現されてますねで一応ゴジラ2のデストロイヤーと並べてみましたがこんなに 進化を遂げております。なんかもう、こナン。ツーのデストロイヤーとか見ると、もう、なんかもう、本当に。なんか、ハリボテ、ハリボテ、なんかもう。次元がちょっと違いますよね。うん、塗装の。塗装とかあとこの体のこの。奥深さ。 細かいディテールです、ね、この5個とか首元の作りとか尻尾の先とか全然違いますね羽の羽も分かれてないですしうーんこんなに進化を遂げたんですね<笑>を振り返ってみてこんなに改善されていたっていうのがえー、分かりますね、うん、次が「キリウメガゴジラ2004」 となっておりますこれは、えーと、歴代で一番クオリティが高いのではないかと思われます。ボディの細かさっていうのが、もう、もうこれは、もう、言うところなしですね。言うところなし。あと、この塗装。えー、この汚しではないんですけれども、この塗装自体はなんかすごい、うん、汚しが入ってるように見えるっていう。うん。あと、この、顔の、ね。 の と, こ, ろとかも、あのー、こだわりがすごい出てますね。目がやばい。この意志を持った感じが再現されてますこの。この辺もちゃんと赤く塗装もされてたりとか、細かいところ、三角とかも、すごいね、細かいところにちゃんと塗装が施されたりして、 あのー、絶対このなんだアメリカとかで作ってる商品とかでは絶対こんなところまでこだわらないと思いますなんでこうやっぱり一個一個出す商品にあのー、なんだろうね熱を込めもうコストとかじゃなくてもうこれなんかもう一つの作品芸術作品としてのこのプライドがすごいこの一個に 止められてる気がしますゴジラ何と比べてもこんなに違いが出てますなんかやっぱりなんかもうこ れ, これはなんかもう若干もうイラストの世界がそのままこのガチャガチャ化された感じもしますねこっちはまだなんかガチャガチャの世界なんですけどもうちょっとなんか次元を超えてしまった感じがしますね。 作もともとメカゴジはこっちもすごい最高だったんですけれども、ここに関しては、もうなんかちょっと色の効果なんでしょうか、もうだいぶ雰囲気が、もう様相が違いますね、目もあれですし、口が開いてるので、やっぱり、あと口が開いてるのと目が、目の目つきが、でもやっぱり自我に目覚めた感も出てて、すごいかっこいいですね。 これはちなみに外れません。こっちは外れたんですけども、ね。尻尾の先もこんなに作りはちょっとまた、またちょっと進化を遂げてますね。これは尻尾の先もこんなにこだわっちゃっていいのでしょうか。はい、次がモスラ成虫2004となっております。ちょっとこの、あの、スタンドが<笑>、あの、僕のは、あの、ちょっとね、 うまく立たないんですよね本当はこういうこれぐらいにあの立ってほしいんですけれどもうまく体を支えられないのでこんなビーってなっちゃってますが、まあ、あのちょっと外してみてみましょうでこのモスラはすごく虫感がやっぱり出てますねこの前のシリーズとかでもちょっと虫っぽいやつはかなりグロテスク感が出て再現されてますかこれもだいぶ 表されてますね、このふさふさこのなんか 毛, 毛っぽいところの表現がすごいうまくなりましたね。うん、で目もあ目はメタリックではないんですけれどもブルーダークブルーで顔のふさふさといいこの足足の作りとかもだいぶこだわってきましたね。うん えっ、えー、と、ここら辺は塗装が省かれてますね。うん。モスラ2と比較すると、えっ、ー、と、そうね。ここら辺とか、省きが入ってますね。省かれてる。ただ、えモスラ2は結構こう平べったかったんですけれども、こちら、ゴジラ編になると、もうなんかこう、躍動感が、飛んでる、羽ばたいてる感が。こう うねってるのでうまく出されてますね体もこうニョきッと曲がってるのでこっちが平べったいんですけど、ね、そういうところも、えー、作り方が変わってますねうんちょっと塗装だけどうにかになれば多分一番最高のモすラ成虫だと思います はい、ラストがゴジラ2004ですね。これはえっ、ー、とですね、ここの特徴としては、このやっぱりあのメカをジ、前作の前作で桐生にやられたときに、この傷が、ダブソリューゼロかな、で傷を受けたので、それがここに残ってるのが、このゴジラ2004の特徴となっております。で、このゴジラのいいところが、 な ん, とこのなんかこうポージングをしてるんですねあの劇中で見られたようなポージングをしてるところはすごくかっこい格好ですね上を向いちゃって、うん、で背びれのこの塗装のこの白さというここら辺のグラデーションシップのこのグラデーションとかもすごいこだわってますね、うん、でこの手手触りっていうかこの、うん、クオリティはゴジラのこのクオリティは相変わらず最高でございます で、こちらがゴジラ9のゴジラだったんですこれがこう進化して、これの1年後がこうなったという設定ですね。まあ、前作と比べても、この背びれがこう白くすごい塗装されるようになってなんか白、白さがすごい増してますね、この背びれの。うん、顔もちっちゃくなって。 あのー、やっぱりこっちの方がちょっと再現されてるかなってところがありますこの首のこのポコッとしてるところもいい感じですね僕もうこれ34個持ってるんですけれどもここがうまくはまらないものがありますで自分これ確かえっ、ー、とクロニクルでもあるんですけれどもクロニクルの方がここはまらないのでなんかもうなんかでやってなんかも う, こうオルガが口を全開で開いたみたいななんかやばい感じになっております 一<笑>番持ってる中でま、まともなンも の, の中で持ってるものを出してきました。<笑>で、えー、うねり、羽, の羽じゃない尻尾のうねり具合とかもすごいこだわってますね。いや、素晴らしい。こんな感じでゴジラ、モスラ、メカゴジラ、東京 SOS が再現できます。 はい。ということで、今回はゴジラ10をレビューしてみました。まあ、個人的な意見ですけれども、ゴジラ10は今までの HG シリーズの中で最高傑作と思います。エビラ以外がもうすごい素晴らしい出来となってるので、まあ、エビラもかっこいいんですけれども、うん、このクオリティに関しては、一個一個あの、比較対象があるので、すごい改善したってところと、細かさ、塗装のこだわり、もう、 十分に発揮されているものとなっているので、いやー、これを超えるものはちょっと出ないんじゃないかなと思っております。はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。